はい、どうも店長ライフのくさんです。今ですね。私はタイのバンコクでございます。今回ご紹介するお店なんですけども、ガイアン焼き鳥ですね。ですごい美味しいって言われているサバイチャイさんのたところに行きました。場所はですね。まあ、概要欄の方とか、この後あの業マップの方に出てくると思うんですけど、下カマ駅バスターミナルのあるところから。 の方にずっと牧場してって徒歩で15分から20分ぐらいですねというこんとこにありますではですね店の方に入りましてどんな外野焼き鳥なのか皆様にレビューしたいと思いますそれでは中に店内に行ってきますメニューのご紹介になります今回頼む外野なんですけどもハーフサイズと普通のサイズが2種類ありまして スタンダードのサイズだと200バースハーフサイズと100バーツなりますでコムヤンの方なんですけどもこちらの方は150バーツですねはいあとはですねまあいろいろタイ料理ありますはいちょっと全部は紹介しないんですけどもお店に来たらいろいろ見てみてください、はい、以上になります でではですね、料理が届きましたんでご紹介したいと思いますでこちらがガイアンですね焼き鳥になります見た感じフライドガーリックが上に乗ってますねでボリュームがかなりありまして結構大きいですでこれでもハーフサイズって言われてたので多分スタンダードサイズとこの倍はあるので注文するときに気をつけてくださいでソースが2種類ありますね ちょっとどんな味なのかこの後試食して皆様にご紹介したいと思いますねで次なんですけどこちらコムイヤンですね焼き豚になりますでソースこうやって見るとうん、ダイヤンとコムイヤンのソース同じやつが多くありますねそれではですね実際に食べてみたいと思いますではですね実際に食べてみたいと思いますまずつけないで食べますねはい、はい パクチーソースなんですけどもこれ結構パクチーが入ってますねで酸味が効いててでとっても辛いです深くて辛くてパクチーの味が好きな人は多分こっちの方がいいと思いますで、ちょっとこっち食べてみますねキムチソースですね うん、これもこちらほどは酸味はないんですけど若干これ甘いです甘くて辛いキムチソースみたいな感じです、はい、ではですねこっちの方をつけてみますねうちょっとこっちは日本人には合わないかもしれないちょっと甘いのがちょっとチキンと日本人とか合わないんじゃないかな、ね、のちょっと感じました そうすね、試してのいしす、うんうんうん、いただきますじゃ あ,、うん、じゃあこっちはあいが好きで、うん、酸味が強いのと、脂が強いので、結構、なんか合和されて、食欲が出るような感じですで、こっち好きなんで、こっちのソース好きなんですけど、うん、あっち苦手な人は、こっちのりかなと思だから 基本的にタクチンの量は苦手で普通の写真も甘いんで苦手な場合はこのま ま, まで、ね、味がついてますのでうん、美味しく食べれますちょ、うん、そんな感じで食べてみたらいいんじゃないかなと思いますはい、うん、ではですねコンディアの豚の方をちょっと食べてみてくいと思います、うん、すごいジューシーですねすごい脂が乗ってますねとりあえずこのまま食べてみたいと思いますいただきます はい。 つけすごいおいしい。 バイイイジャイさんのガイアンヤ食べてきました実際の感想なんですけどもまずはじめにガ外ン焼き鳥の方ですねこちらの方は脂っこいなっていうのがちょっとあったんですけどもソースがね酸味効いてるのでそちらの方をつけて食べればちょっとてもいいかと思いますでもですねパクチーが入ってるので苦手な方はあけないで食べた方がいいかと思いますそのまま食べてもね下味がついてますので美味しい味でした 中のお肉の方も結構弾力があって噛み応えもあってちゃんとお肉食べてるなっていう感じがあってとっても美味しかったですもう一個はキムチソースみたいなやつですねであれもキムチの味がしてちょっと甘いんですけどつけないほが美味しいなっていう感じでした外野の方はそんな感じですねでもう一点ホームイヤの方ですねこちらはもう食べた瞬間トントロみたいな感じでしたお肉がすごい柔らかくて本当にご飯とビールとかもすごが欲しくなるような感じでした でダイヤの方もねご飯とかビールもすごい欲しくなるような味でしたので両方が好きな料理なんだなっていうのがすごい食べてみて感じましたそれではですねカバイジャイさんのご紹介は以上になります最後までご視聴いただきましてありがとうございましたこのチャンネルが良かったらですねぜひともチャンネル登録をしていただければなと思っております今後もですねタイのグルメ関連と観光関連をですね掲載していこうと思っておりますのでまあ 改めてなんですけどもチャンネル登録よろしくお願いしますそれではまたバイバーイ